はい、すみません、ご紹介に預かりました大林です、えー、と先ほどの岡田君の発表の、まあ、後半という形になりまして、えーとまあ、あの岡田君が議論の、まあ、枠組みというか、問題点をもうだいぶもうピックアップしてくれたので、まあ、若干退屈になってしまうかと思いますが、よろしくお願いします。えー、発表はの原稿読み上げの形でやらせていただきます、適宜あの補えるところは、あの努力して補いますので、よろしくお願いします。 せていきま味上げさせていただきます。最初の引用からいきます。日本語は哲学的施策にとって不向きな言語ではない。しかしそれは哲学的施策にとって未だ諸女である。日本語をもって施策する哲学者よ、生まれいでよう。和辻哲郎。 えー、助言問題の提起とその背景、本校の狙いは、マルティン・ハイデガーが、以、え、下、ーえーえー、SZ というふうに書きますが、えー、が日本でどのように翻訳、需要されてきたのかを事例にして、ザインというドイツ語を日本語でどのように訳すべきかを検討することにある。日本でのハイデガー哲学の需要は、SZ の翻訳に象徴され、1939年の寺島実任訳から現在に至るまで、多くの翻訳書が刊行されてきた。 この際、特殊すべきなのは、大半の翻訳者、研究者がザインを存在と訳すのに対して、和辻哲郎と辻村光一の両名がザインをうあると訳した点である。なぜこの二つの訳語が問題になるのかといえば、存在とうが、訳語としても日本語としても錯綜した関係にあるからである。以下、本論で検討するように、両単語は時に排他的であり、時に一つの文脈で共存もするのである。 故にこの両単語の問題について早くから着目していた大橋は、うか存在かという発想は早計であると診断する。そのためまずは、存在とうそれぞれが座院の訳語としていかに妥当なのかを鮮明にする必要がある。 さらに、ハイディガーが、えー、ザインを根幹にして編み出した、えー、ザイン・ウッド・ザイトの基礎的語彙、例えばザイン・クヌンとかザイン・ツム・トートとか、ごくハイディガー的な仕様でのダーザインなどを考慮に入れれば、ザインの訳語が何よりも保つべきなのはザイン・ウッド・ザイト全体が持つ思考の経済性である。したがって、本校の議論は、翻訳という鋭意そのものが何であるのかも改めて検討しなくてはならない。<笑> してみれば、翻訳という概念はすでに多面的である。薬母村による翻訳の三類形にらえば、一般的に翻訳とは言語間翻訳であり、そこで要求されるのは、翻訳される起点テキストと作成される目標テキストとが等価なことである。 すなわち、言語体系、文法と語彙を転換して、同一の意味内容を保存すること、これがまずは翻訳であると言える。しかし、語の等価性を定める基準や、語の意味を決定する要因を考えると、翻訳は文化的鋭意であるといった方が一層正確である。そして、大橋が文化の翻訳という標語で示すのは、起点テクストを目標テクストに差し置くことで生じるのが、等価関係ではなく、むしろ屈折だということである。 それぞれの言語が異なった文化を根底にして成立する以上、両言語の単語が完全に置換可能であるという考えは、大橋によれば同一性幻想と呼ぶべきものである。さらにこの幻想の裏に潜伏する文化的際は、相互に板的な言語の間にとどまらず、単一言語での和者の間にさえ潜んでいる。ここ、えー、と中輪を回したんですが、大、まあ、橋先生が用いるのは、あの花という言葉です。はい でえここに至ってえ翻訳者は、等価を翻訳の理念的な、もしくは仮説的な目標として希求しながら、まずはこの文化的差異を明確にするほかないであろう。たとえ完全な等価関係ではなくとも、両テクストに等価関係が成立しないのであれば、そもそも翻訳を行う意義はないであろう。ね、以上をまとめると、翻訳は等価と屈折という二局面にけん引された栄意と言える。 そして同様の事態は、ハイリガーの在ンでも例外ではない、すなわち翻訳を介したとき、在ンは日本語の中でどのようにと、えー、あすいません、えー、ここの等価性はいらないんです、すいません、完璧に誤職です、屈折するのか、もしくは、在ンは日本語の中で屈折を抜きにした、等価な言語表現を獲得するのだろうか、そして先に示唆したように、えー、日本語内での存在と、うの関係も捉えなければならない。 こうして以上の問題からは次の課題が弱キされる。すなわちその課題とは、翻訳を介して移入された思想について自国語で施策するとはいかなることか。これを議論の訴性に載せねばならない。冒頭に引いた和辻の寸言は、まさしくこの課題を言い当てたものである。 したがって、先行研究で度々指摘されるような、和, 和辻でのハイレガンの誤解・極解への言及は、本校の狙いには含まれない。あくまでも主眼は、残院の翻訳によってどのような施策が展開されたのかにある。ということで、1番に行かせていただきます。1翻訳と2本思想の関係。 えー、翻訳が文化的意義であれば、まず確認しておくべきなのは、日本の文化的背景であり、翻訳が日本で果たしてきた役割である。周知のように、明治期日本の近代化において、西洋舶来の学問、技術、思想を受要するのは翻訳の責務であった。この際、外来思想の輸入は日本にとって初めての経験ではない。歴史的には儒教、仏教、政治的制度が中国から輸入されてきたし、古代和歌、日本神話の解釈による国学が成立していた。 それゆえ外国によって西洋思想の本格的な輸入が開始されたとき、日本は外来思想を摂取どうかする実績を既に持っていたといえるだろう。しかし、こうした歴史的事情に反して、丸山真生によれば、日本思想の存立については懐疑的でなければならない。というのも、丸山の指摘によれば、あらゆる時代の観念や思想にいやおうなく、相互連関性を与え、すべての思想的立場がそれとの関係で、否定を通じてでも、 自己を歴史的に位置づけるような中核あるいは座標軸にあたる思想的伝統は我が国には形成されなかったからであるここで丸山が言う日本思想とは日本史を通じて思想の全体構造を捉えようとする際の思想的基軸であるよって丸山の見解に従えば日本には各思想を統一する構造がなくさまざまな思想が雑居状態にあったことになる ひいては、かつての外来思想が歴史的推移の中で雑居のまま伝統化している以上、日本の伝統思想に外来思想を対地するという構図は意味をなさないとも言える。これに類する洞察を言語の局面から捉え れ, れば、日本思想は日本語対外国語という対照的人口対立によって内と外を分ける国民あるいは民族という制度そのものを自明視する近代的な言説においてのみ成り立つものであったという堺の指摘も丸山の見解と不都合をきたすものではないだろう。 ここの坂井さんの指摘の部分に関しては、ですねあの、えー、と前の3ページの一番下にある碁 の, の注釈で、えー、書いてます、柳部明さん の, あの翻訳論の方であのもう少し、まあ、それこそ翻訳論として の, あの言及がありましてあの、それこそ先ほど上原先生のご質問にあったような、あの近代において、すでに日本語っていうものが翻訳によっても、すでにかなり変容していたっていうような。 話がまあここでは書かれています。 えーっとはい、じゃあすいません、元、え、に、っと、戻ります、えー。してみれば、日本思想という一つの思想を摘出する試みは事態をつかみ損ねている、それゆえにリーダーバッハは、日本思想を実質的な内容物に求めるのではなく、形式的に捉える道を提案して次のように述べる、すなわち、日本思想の特徴を探り出すためには、この思想の内容的な側面よりも、むしろ日本に外から流入する板的なもの、えー、ダスフレームで、がどのように修正されてきたのかという点に立ち入るべきなのである。 すなわち、日本思想とは外来思想の修正パターンであり、異他的なものに対して自己固有なもの、ダサ・アイゲネを希求する思考様式そのものを日本思想として捉え直すのである。よって、一層正確に述べれば、日 本, 日本に存立するのは、まず、日本の思想、電験イン・ヤパンであって、日本思想、ジャパニッシャス・電という一つの思想体系があるのではないことになる。 こうして問題は、板的なものに対して自己固有なものを希求する思想運動であり、前者を修正する際の遂行方法である。リーダーバッハーマリア丸山が歴史意識の構想で展開する歴史意識の範中化を日本思想が出体するための過程の内的構造として重視する。このことは自己固有なものを日本は、えー、なぜいかにして希求するのかという一層根源的な問いに誇らない。 しかし、既に確認したように、外来思想の需要はまず翻訳を介するのであった。故に、本校が主眼を置くべきなのは、翻訳は日本では文化形成という意味を持っているという発言である。どのような思想が展開されるにしても、それらが日本で展開されるとすれば、その思想運動は翻訳を介した事象である。 翻せば、板的なものをまさに板的なものとして認知して、その思想内容について、えー、熟慮、批判することが可能になるのは、翻訳という文化、言語的栄意が、えー、たとえ同一性幻想がそこに正規していようとも、先行して成立するかにほかならない。だからこそ、ブフナーのように、日本を翻訳文化として特徴づけることも可能になるのであり、日本思想とはすなわち翻訳であると言っても過言ではないだろう。まあ、これは、この僕の一意見としてということで。はい。 えでは続いて2番え、翻訳としての存在と、う、え2の1、改めて翻訳とはえ、前説では日本思想が外来思想の摂取と修正によって自己固有なものを獲得する思想運動思考形態であり、その方法が翻訳であることが確認された、このことを踏まえて本説では、翻訳の実践と和辻による残忍の訳語に着目する。 再び薬部村の翻訳論に戻ると、言語間翻訳が遵守すべき等価関係は、起点テクストと目標テクストで意味内容を保存するこ と, であことにあった。とはいえ、翻訳での屈折によって、語の完全な一対一対応が困難であるならば、 1単語の起点テキストを訳すのに、目標テクストは2単語、もしくは目標言語が持つ語彙による複合語造語を必要とするときがあるし、極端な場合では、目標言語にない文法的範疇を起点テクストが含むために、その意味内容が確定不可な場合もある、例えば、実制やアスペクトの問題という形で、まあ、の薬母村があの例に出しているんですけれどもあの、まあ、後ろの方でも少し書く。 書かれるんですけれども、まああのまあ、例えばドイツ語で言えばあの「出すザイン」それこそ「出す」ですけれども日本語の名詞には性別がないので訳せと言われてもあのいかんせん無理なところがあるとか、まあ、そういう形で の, そ の, あの文法上の大きな違いというのはまあ事実ありますというあのお話です。 はいえー、大橋が江戸期、明治期の日本語文法学に定義して、座院の訳語を検討した際にも、こうした文法面での問題は、如実に表れている。一般にザインが属するヨーロッパ言語のベロブ、日本語の動詞ですね、は、陳述作用によって規定されている。ところが、日本語文法で陳述作用を表す要言には形容詞も含まれるので、2つの動詞が厳密には一致しない。さらにザインと出す座院にも同様の文法的問題がある。 ドイツ語ではザインがそのまま出すザインとして名詞に転用同名詞できるのに対して、えー、動詞ザインの訳語として用いられる日本語の動詞あるはそのまま名詞にすることができないしたがってドイツ語のザインはすでに語それ自体のレベルでうと訳しても存在と訳してもあるずれが生じるという指摘が文法面では成立するそれでは文法は翻訳における絶対的な漆黒であるのかといえばそうではない 翻訳の可能性を探るのであれば、翻訳者は起点言語の文法に忠実である必要はないし、むしろ不忠実でなければならない場合さえある。薬母ンが言うように、言語が本質的に相異なるのは、主としてそれらの言語が伝達しなければならないことにおいてであって、伝達できることにおいてではない。とすれば、以下のような翻訳の指針がここで提示される。 まず、起点言語の文法や語彙に対応するものが目標言語に欠けている場合、新造語による意味の追加や副詞等の補強によって、翻訳者は伝達できる内容の滑落を阻止できる。 さらに、起点テキストは言語間の相違点として伝達しなければならないことを半ば義務的に伝達してくるけれども、例えばドイツ語の名詞には性ジェンダーがあり、日本語にはないことを想定すればよいと、えー。起点テキストをそれが書かれた際の文脈や文化的知識を含むあらゆる外部情報に接続することで局所的に回避は可能である。あくまでも確保すべきなどは伝達できることであり、伝達しなければならないことを伝達可能にするテキス ト, がテスト外情報である。 まあ、あのザック・バランに ま, まあ大体の場合はあの特に思想に関した文脈だと思います、やっぱりここは。はい、で、えー、2の2ということで、ザインを訳す、えー、和辻の場合、えー、それではザインという語に関して何が伝達されていて、何が伝達を困難にするのだろうか、ここでは一度、ザインの論点を求めた箇所を和辻の倫理学から引用しておこう。 存在という言葉が在ンの同義語として用いられている現代において何故ことさに意を立てて存在の概念を在ンから引き離そうとするのかそれは存在という言葉の意味があまりにもは だ, はなはだしく在ンの意味と異なっているからである在ンが哲学の中心問題として 背, 背負わされていた特殊の意義はほとんど見出されないフィヒテ哲学の出発点においては在ンは素定である ist, ああすいませんえとああああの在である これらの残員が意味においては形式的論理学の刑事コプラと同じであることしかも刑事として働く残員がためにおいてがあるをも意味することそこに残印の問題の急所があるのである逆に言えば物があることを意味するありがためにおいて刑事であるとして働いているという事実からして C ととの連関の問題が発生した存在がコプラとして働いたりあるいはエッセンティアを表したりすることができるのであろうか 否決してそれならば残忍を存在と訳すのは残忍の問題についての盲目を表示すると言われても仕方があるまい。<笑> 引用を符縁するとまずは次のことが、あ、不ですね、不縁するとまずは次のことが言える。同盟士、残ンの原型である残印には二通りの用法があり、一つは陳述や判断を表す刑事的用法、そしてもう一つが何かが存在することを表す判断存在判断の用法である。引用にあるように、日本語では前者がである、後者ががあると表現できる。 だからこそ、人間の学としての倫理学で和辻は、そこに通定する日本語あるに残忍の本義を見て取り、あるにうの漢字を当てるよう衝動した。そして和辻のような仕方であるですね、を訳語として採用すれば、存在という訳語の批判は至って容易である。つまり、存在には刑事の意味がない。この一点で事が済むのである。 したがって、在についての学であるオントロギーは、うの学もしくはう論と訳され、ダーザインは現にあることと訳されねばならない。この際、和辻にとってのうの学とは、であるエセンティアの学を論理学、があるエクジステンティアの学をオントロギーとして、両者に根源的なあるを取り扱う基礎的オントロギーである。えここ、あの、基礎的オ ン, トロオントロギーがカタカナ書きなのはそのまま、 です和辻がこう書いています。なんで わ,、はい、わざわざカタカナなのかはちょっとわからなかったです。すみません。えー、ただし、和辻の「う」説はこれからさらに錯綜した議論を経由する必要がある上に、かなり問題含みである。というのも、つじ自身が元来品語は刑事の罪に当たる言葉を有しないと述べて、「う」に刑事的用法がないことを認めてしまうからである。しかし、それではなぜつじは依然「う」を採用するのか、以下ではその理 論,、えー、理論構築を追跡しよう。 第一にあるがあるであるの関係である。和辻によれば、日本語の実際の使用にあって、がありとであるは根底的なありの限定によって規定される。 例えば、私は暇があるから、私は暇であるということができるし、山ありで言われるのは、山であるではなく、山があるなのだ、と和辻は述べる。前者の例からは、一般に刑事としてのであるはがあるという意味のありの限定である、という主張が立てられ、これに後者の例を合わせれば、あるに対してはであるもがあるも、共に限定されたあるである、という主張が立てられる。第二に、この限定に関して、和辻は、うには持つこと、 えー、ハーベンの意味があると主張して、持つ主体としての人間をうの根底に定義する、すなわち、自物や観念がある、しかしそれらはただあるのみであって、自ら限定するということき、働きをしない、働くのはただ人間であるとして、ありの限定は、自物や観念を持つ人間の持ち方の限定であると説く。このとき、和辻はハイレガーがウーシアを所有物の意味に理解していると主張しており、 このことは、形状学入門で、ウーシアが安米ンに翻訳され、知書や敷と言い換えられているのと一致すると言える。そして第3に、人間と存在の統治がある。和辻に従えば、ウの根底になって、えー、持つ人間があることは、人間が自分自身を持つことである。この際、和辻独特の語源学的解釈によって、改めて存在が分析される。すなわち 損は根源的な意味において主体の自己恥であり、財は根源的にその主体が実践的交渉においてあることと規定される。そして自己恥に持つが連関することで人間イコール存在という構図が成立する。すなわち和子の存在とは、間柄としての主体の自己恥、すなわち人間が己自身を持つこと、これに他ならない。 したがって、ウの学であるロ論は、究極において人間が己自身を持つことにまで突き入らねばならぬのであり、この限りでありが存在を表すと言われる。え以上を踏まえて、和辻がなおウの漢字を採用する理由が、持つの意味であることが判明になっただろう。もしこの意味がウにないならば、和辻が気球するところのガールとであるとに分化するあるを人間存在の形として把握する道は途絶えるのである。 そして、感化してはならないのは、和辻にとってもすでに存在が優れて在院を支持する点である。和辻の存在、すなわち人間がいないのであれば、在院 が, があるとであるに限定されることはないからである。続いて3番です。えー、存在と時間の翻訳ということで、辻村の右折。 こうして明らかのように、和辻にとって在位をうと訳すことは、うの語義を発展させることで理解可能であった。しかし、在位をうと訳すのは現在では極めて異例である。試みに、ザインうとイトの序論においてハイデガーが、えー、事実としてのザイスフェアシュテンドニスをつまびらかにするのに用いる例、イヒビンフローやデアヒメルイストブラウに対しての翻訳を参照してみれば、補佐役は空は青くある、私は喜んでいる。原渡辺役は空が青い、過、え、去、ー、青くある、私は嬉しい、過去嬉しくある。 辻村役、空は青くある、私は喜ばしくあるといった体を感する。無論、これらは、えー、ザイウンドサイトの翻訳をしたのであって、末辻のような財についての独自の施策をしたわけではない。とはいえ、いずれの役もあるを根幹にしていることは明白である。このうち辻村のみは、えーえーえー、ザイウンドツイトの翻訳にうを採用している。辻村役は現在2種類あり、題名はうとときである。えー 辻村でも、うと訳した理由は、和辻と基本路線を共有している。しかし一方で、和辻と基本的に異なってもいるのである。以下、相違点を確認していこう。まず一つに、うを採用するにあたって辻村が強調するのは、このうが国字化されているという点である。これによって、先ほど和辻が挙げた根拠、すなわち元来品語は刑事の罪にあたる言葉を有しないという点を一応は回避できる。 ただし、国字化されたうを用いるとき、このうには漢字のうが用いる所有の意味は除去されているとは辻、辻村は述べる。ここに和辻との重大な差異を見て取ることができる。もし辻村が和辻の右折を踏襲しているのであれば、所有の意味を除外することはできない。そして、所有を捨て去り国字化されたうに辻村は、えー、刑事的予報があることを指摘する。日本古典文学である、えなくなってんだっけ。 な, なん何とか思うんです。すいません、ちょっと忘れちゃいました。これは平家物語であるの該当に該当する用法があることを辻村は報告している。 えー、以上の3点から同じ「う」を 訳, 訳語に用いるとはいえ、和辻と辻村では「う」の概念が異なることは明白である。むしろ辻村が「残尊度残尊」とを指して、これを「あると」とときと翻訳すれば一番無難であろうと述べているのを考慮すると、辻村は「残尊」を「ある」とそのままに訳したかったのではないかとさえ憶測できる。筆記を「ある」としか言表できない段階に残尊の訳語は至ったように思える。 もしあるをそのままザインの訳語として採用してよいのであれば、あるはであるとがあるに表現度上で分化していないので、ザインを出すあザイ ン, を出すザインでとどられてしまうという伝統的刑事条約でのザインの暴却、まあ、ザインスフェアゲ線ン当に加担する危険性は低くなるだろう。えー、しかしながら、和辻と辻村はザインの訳語には十行を重ねたにもかかわらず、彼らの、えー エクシステンツの訳語には重大な問題がある。この点に 着, 着眼点を置いたとき、ザインをうと訳すことの困難が生じてくる。 ハイデガーにおいてエクシステンツはダーザインがいつも何らかの愛さまで関わっているという点で得意であるためにただのザインではなくザインゼルブスと呼ばれなければならない故にハイデガーが遂行しようとするのは伝統的形上学が刊行してきたオントロギーではなくザインスフェアシュテンドリースによってダーザインが自身を分析するフンダメンタルオントロギーである ザイン・ブ・サイトの中核ともいえるこの構想を受けて辻ワツジはダーザインを自身がさせ人間存在と統治するすなわちワツジは存在過去エクシステンツと訳すのであるよってこの場合エクシステンツィアアナリオティックデスダーザインスは現にあることの存在論的分析論と訳されるのでありであテテでザインの 訳, の, の訳語であったはずのウと存在がそれぞれ別の語になって共存することになる、えー <笑>バツ辻の場合、「う」としてのザインでもって、「がある」と「である」とに分化する「ある」を人間存在の形式として把握する道がうろんであったのだから、やはりザイン・ゼレブストと呼ばれるハイレガーのエクシステンスはバツは、ツ辻にとって存在でなくてはならなかった。とはいえ、バツ辻の訳語は、「ザイン・ド・ザイト」を貫く要この経済性を崩していると言わざるを得ない。ザインは「う」でありながら時には存在であるし、エクシステンツにも存在を当てしまえば、ハイリガーの翻訳は破綻するであろう。 辻村にあってもこのような訳語の破綻が見られる。辻村は在位を根幹にした用語にう、えー、を用いる一方で、エッセンティアに存在を、そしてエク シ, エクシステンツに 実, 実存を当てている。ハイデガーが自身のエクシステンツに伝統的形状学の用法におけるエッセンティア、あ、エクシステンティアですね、ここ。エクシステンティアの意味を含ませず、ダーザインの在位、えー、サルトとして、その事実性と非等性、 えー、ファクティステートとゲボルフェンハイトを害念させたことを踏まえれば、現実存在を短縮したものである実存は、えー、ハイデガーが批判した伝統的刑事条約の思考形態を密輸入することになってしまうのである。えー、そして最後に、結合に書いて、残意を翻訳する可能性。 こうして本校は翻訳という鋭意を捉え直しつつ、在院の訳語を検討してきた。うと存在の二つの訳語に牽引されて行われた考察からは、えー、和辻辻村を批判してみてもなお、在院がうとも存在とも単純には訳せない事態が露呈したのであり、存在かうかという二項対立は意味をなさない。 それではザインをどのように翻訳して、はい、い, いけばいいのだろうか。今まで和辻の説に向けられた批判を一別すれば、例えば、アサリと平尾は和辻が山田孝の日本語文法に依拠しておきながら、その日本語文法を大きく誤解している点を厳しく批判している。加えて、日本語で同じく掲示として機能する「だ」の虫や「ある」に並ぶ存在表現としての「いる」の掲示も、従来のザインの訳語として検討されてこなかった事情がある。 これらは日本語文法の局面では看過できない批判であるのは確かであるけれども、本校では翻訳の実践は言語学に還元されるものではなく、文化的鋭意義として翻訳を捉え直しつつ、そこで正規する屈折とそれを乗り越える等価の気球であることを説いてきた。 この点で、和辻の右折は、言語学上の誤解に基づいているとはいえ、存在を批判、吟味して、ひいては日本語を拡張することで残意を翻訳しようとした、一人の優れた翻訳者であることに間違いはないだろう。最後に本校は、翻訳についてのハイデガーの言葉を引いて、本校での議論が日本思想の一景気を表現したものであることを確認して締めくくりたい。すなわち、ハイデガーは、翻訳が言語的な理解のみで成立するのではない、としてこう述べる。 翻訳というものは必然的に一個の言語の持つ言語精神から別の言語の精神へと踏み越えていく歩みを果たさなければならぬはずだからである。一個の言語の言葉が別の言語と完全に一致し得る、ないしは一致しさえすればよい、といった意味の翻訳はそもそもあり得ないのである。翻訳とは人を外国語へと自国語の助けを借りて移し入れる、うばずつん。ないしは人が移り行くことでは全くない。 翻訳するとはむしろ自国語を外国語等の対決を助けとして覚醒し浄化し展開することである。はい、以上です。ありがとうございました。 ははブラウん、mm -hmm. mm -hmm. yeah. ののあ、でですすすねましせ僕発音問題い 和津と辻村のやつも何、はい、ていうか非常に勉強になりましたしこの最初の方のこの資料のところも結構強い興味があって僕はい、あのちょっと小倉専門の話専門に近いとこ話になっちゃうんですけどあのキリスト教の神学の近いところで勉強してるんですけど例えばなんかキリスト教 の, あ の, そのテーマの中に って、はいうことがあって。いい 何かその割と宗教的なアップグラウンドがあるみたいな話を聞いたことが あ, るんですがあまりにもなさすぎて、えー、あまり理解でできなかったんですけども、まああのえっと、無に対するっか っていうのをやっぱり推したいっていうところもあったみたいで「う, んあのう」を使っているっていうのはあの別の論文ではまあそういった無念が書かれてるんですけれどもまあ少なくともその存在と時間ま あ, あの辻村でいうその「う」と「時」のそのま あ, あの役者解説とか解題の部分に載ってるのはあのもうここに挙げたような説明のみでしたはい。あ まあ、これをもしどういう形でなんったのでた、もうちょっと発展させるとしたら、そういうこところが読り込めたら、ありがとうご、は、ざ、いはい、います。はいまあそこに例えば、さらにそこに乗り込んでしまうのなとすると、例えばそこにある意味でナショナリズムみたいなものが入ってます。 えっ、ー、と最、最初はちょっとイチャモンみたいな言い方をしますけども、はいはいはいはい。えー、順番的にです。一番最後、えー、最後のあはい、えー。翻訳するとはむしろむにゃむにゃむにゃ、浄化しプレイル。はい。浄化。<笑>そうなんですよね。<笑>あのー。 これはあの翻訳ハイダイア選手の翻訳を、まあ、とりあえず参照してこういう形に な,、まあ、なっていたので、まあ、変に自分の役を使うよりは一応まあちゃんと専門の方が訳されたのだから上官なのかなと思って一応書いたんですけれども。ちょっとそれは だずらし飛ばしていちゃ<笑>もんみたいなはい、はい、はいはい一応あの<笑>そう 浄, 化<笑>浄化は確かに僕もんと思ったのであの言語は横に全部ふ振りましたので、はい、そういう意図を表したいとい う,、はいはい、そ, うそうですねはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはははいはいはいはいいは えー、わ私の理解が間違っているかもしれません、はい、かもしれませんけれども、はいえー、間違ってきたとしても、問題の指摘としては、えー、そんなに単純ではないことになるかもしれない、いちゃむみたいなことを、はいはい、でそれはどういうことかというと、一番最初です、これは。 で日本語を持って試作する哲学が生まれていた、はい、実はこれあの、えー、私がこの間、えー、昨日だったっけ<笑>講演した時にあのあた参考資料ですね あ, あそうだったんですかこれ使っているテストの一番最後 の,、はいのはい、言葉でもあるのですが、はいまあ、あの私自身の主張というのはこれは単純に日本語を持って試作するというのはできないと、うんうんうん、ある種写しを 行わないことには、うんあえー、日本語で施策するというそのこと自体が無理だという、うん、話をしたつもりだったんですけね。うん、でそれと関連してちょっとだけいちゃもんに聞こえるかもしれな い, いそして私の方が間違ってるかもしれないあの質問をしますけど今ここで、えー、しかしそれは哲学的施策にとっていまだ書女であるというふうに思われる感じですよね。はいはいこれ あのあ昔の人はこれを書いて乙女で す, ですよね乙女とも言えますよね可能性があるんですねあ乙女 で, すでこれって何を意味するかというともしこれがあの乙女という字であったとしますいはいはいはいで乙女ということだと主張すると、はい、あのそれなりの文脈的違いというか、うん、あの我々の語法の中で違いがあると思っていますはいでそれは何を意味するかというともしあなたがこれを、えー 主語とのみ読んで、それ以外の可能性を全く考えなかったとしたならば、はい、それは日本語に対する我々自身の、うん、エアベッケン、うんうん、エアくんク、これがあのちょっとしたら欠落しているかもしれない。それはあの思います。確かにあのあのえっと一応あの役部尊の話でもあの。 中ししてしまったんですけど一応三類型という形であの言語間翻訳が今回主題でしたけれどもあのもちろん、えー、っと言語内翻訳っていうものがむしろ一番最初に薬物の場合は出てきていてな、まあので、まあ、結局翻訳っていうものはまあ まあ先日べれば全てがその自国内あ言語内翻訳になってしまうんだという話もするわけなんですけれども、まあ、そこに絡めてとていう気持ちで助言の部分ではそのあのえっと大橋先生が書かれたそのあのえっと同一性幻想だというものも取り上げていて、まあ、中でも書いたようにその同じ花という言葉にしてみてもやっぱり感じるものはかなり違ってくるよう、ね、にみんなという話で。そうで な, いなる、はい、日本語への翻訳とかは 外国語の日本語への翻訳という言葉、はい、その言葉自身にかなり注意が必要 で, そ, で、ね、それ日本語自身がそれ自身において同一的なものではない、はい、ということを意味するんですね。はい、そうすると、日本語の内部に含まれる、まあ、私、主人公の言うけどある種の異なりというか、差、は、異、い、というか、はい、あのずれというか、はいあの、日本語で語るということ自身が嘘の意味での語りを、に算出してしまうような、はいはいはい、そうい う, う構造を持っている。はい という気がするんですが、でそこでこれ先言ったあの私の方が私、はい、らこれ初初級あのえー、とっとまず自信の初初級という発音でこれをやん読んでだの か, かもしれませんが、はいはいはい、まあ、そうであったとしても、はい、今言った問題はおそらくあのない つ, つまりあの言語そのものの持つあのある種の、えー、まあ多多層性というかいう、はい、この可能性があるからこそ我々はあの言語を受け入れることすらできるではい自分の言語の中でもある程度 えー、異なりを容認して。はい。はい。そういう余地があるからこそ、その。他の言語を受け入れる可能性も出て。はい。と い, い, い, い, い, い, い, いう気がするんですよ。ど、どうでしょうか。いや、もう、僕はもうその通りだと思います。あの、結局、その、まあ。和辻が、その、あの、うという感じ、一文字に一体どれだけの害を込めて。しかも、その、まあ、まあ、言ってしまえば、あの、まあ。 ハーベンだっていう意味まで持たせてしかもここにそ の, あのま あ, あの自己の恥であるとか人間があるっていうのはその自分が自信を持っていることだというの も, もう全部「う」の一言にやっぱりこう閉じ込めるわけですけれども、まあ、やっぱりそこはやっぱり今先生がおっしゃってくださったようなそのまああのまあ言、まあまあ単語言葉ですね言葉が持つ意味の多層性みたいなものがいろいろ絡むからやっぱりできるものだと思いますしそのまあ実際問題、まあ、この 今回書いた文章全体として、また、うか存在かっていうような、その言葉の違いみたいなものは、やっぱりある程度フォーカス当てたっていうのは、やっぱりそういう気持ちもありましたので。まあ、本当おっしゃる通りだと思います。うんはい、えっと、も発表ありがとうございました。ちょっと、あの、さっきの岡田さんの発表とも重ねて、もし、お聞きできれば、ね。 翻訳っていうのは何のののためにするのかっていうのが、はいまあ、あの一般的な問題としてもあると思うんですけど当時「存在と時間」を訳する人々の間でどういうふうに考えられていたんだろうということがもし何かあの知っていることや考えがあれば伺いたいなと思った次第です。というのはあの別に翻訳してしまって現象を噴射して読めないするわけではないので。<笑> 必ずこうアプローチは担保されているわけですよねで当然これが現象ですっていう情報も関東に寄せられているわけなのでそういう可能性っていうのをあのどれくらい意識してひょっとしたら翻訳っていうのは単なる通路にすぎないかもしれず特にあの、まあ、アメリカとかに比べ れ, れば日本は減少を読むっていうことはすごく重視している、まあ、研究文化があると思うので。 というところはあの気になったことですでもう一つそれにあの質問 の, 動 機, の動機を加えますとさっき の, あの谷先生のお話ともちょっと僕つながると思っているんですけれどもザインっていうドイツ語の言葉自体がそれこそ言語内翻訳というかあのその意味が忘れ去られているっていうことが問題になっているわけですよね。なのでがからドイツ語においても ザインがどういうい意味かっていうのはそそれ問題なので、うんうんうん、あの翻訳できるかどうかっていうだけではなくてそもそもドイツ語において「ザイン」がどういう意味をだから翻訳せざるを得ないっていうのは多分この「存在と時間」っていう書物の際立った特徴でもあるとです、うんうん、っていうことも含めてその「現象に遡る」っていう とある分からないんだっていうことが、よく議なわからないかっていうがは、大変な話になってしまったんですけれども<笑>、えっと、その辺をもしお考えがあったら伺いたいなと思ったり。 えっと、まず最初にザインドザイトがなんで翻訳されたのかという、まあまあ、動機というか目的の点に関して言えばこれはなんか先ほどのさっきもおっ言ったんですけども、まあ、翻訳というのは先日すべれば言語内翻訳であるというところがあって。まあ まあ、例えば国語の辞書を見ていただいたらすぐ分かるように、まあ、何かを項目してその言葉が、まあ、英語で説明されているわけがなく日本語でやっぱり説明されているわけなので、まあ、移し替える、まあ、置き換えるっていうことを、まあ、翻訳だと言ってしまえば、まあ、いろんな言語活動っていうのは基本的には翻訳に成り立っているっていうふうに思いますけれども、まあ、そうするときにじゃあ在ンドサイトを翻訳する意義って何っていうのはまあ その実際彼らがどういう目的を持って訳したのかっていうのは正直あのなんかあまりそういうしっかりと目的を書いて書かれたような箇所を読んだ記憶が今ちょっとないのでわからないんですが、まあくまでもその翻訳を、まあ、かか拡大というか延長というか多国語にまで広げていくっていうような形でまああのそうですねま あ, あここと考えればまああの。 まあ、反対方向から見てそのどうしてもこうまあ自国内での置き換えまあいろんな置き換えをしても到達できないようなラインにある何か意味ないよっていうものをその自分の置き換えできるところにまでこうもこう持ってくるっていうのはまあその文化圏にいる人間にとってはまああのまあ生産的なことだとは思うのでまあ まあ、翻訳したいのであれば、どんどんすればいいんだなとは思います<笑>。で、あのザインの言葉、ザインがどういう意味なのかっていうのに関しては、それはもう本当にこれを書きながら、もうつぶつぶ思った話で、あの日本語内でも、あの接語のと書いてのところで、割とかちょろちょろっと書きましたけども、まあ日本語内でもやっぱりかなり、あの、あるって何いるわ、だ、だもいいじゃんみたいな。そうすると、ケって言ったら、いろんな意味がある日本語だってっそれで、わつじって割と。 そうあの日本語学やってる人間からの批判を読むと本当は割とボコボコにされてるところはあるんですけれどもまあなのでひっがてじゃあザインってドイツ語自体どうなんだろうかなっていうのは考えてまあこれ書いてる時に一瞬そのドイツ語学あのゲルマニスティックの本を読まなきゃいけないのかなって思ったらそれをやるとさすがにみんなパンクしちゃうのでやめました」と<笑>。でも一つ言えることとしてはあのやっぱり、まあ、翻訳はあの。 文脈に依存している、まあ、文化に依存しているものでなおかつその、まあ、ザインドツサイトの翻訳に関して言うならばもっとそのこう読まれる場所っていうものは、まあ、限, 限定されてくると 思, うんです思いますしその元もともとすみませんもっと簡単に言います、えっと、ハイデガーが使っている「ザイン」の意味っていうものとドイツ語言 語, 言語学の中でこう洗い出されていた時に分かってきた「ザイン」の本義というか。 部分っていうもののが合致するのか そ, ういうとこそれこそこうドイツ語学的に忘れされた部分を持ってきたらそれはもちろん保管されているのでハイデガーが言ってるザインなんてあんな偽物だって言えるのかって言ったら別々そうではないと思いますがそれは多分ハイデガーの思想として意味れば、まあ、もちろんよくわからないものではありますけどもハハイデガーのザインはハイデデガガーーののザインははでであれいいいとは思います、はい、ちょっと答えになってるかわかんないですけどすいません。はい しまますけどありがとうございます、はい、自分<笑>でな連絡一つとその前に翻訳についてそのもう一回こう注目してみて、まあ、プロセスをあの主題にするというのはすごく私も応援しているとすごくいいことだなと思っています例えば普段の生活でもこの人と話す時にはこうやって言ったら分かるっていう場合と分からないっていう場合でもこの人に同じ文を言ってもこの人は分かる。 で他の人にまたそれを言うと半分分かったようで半分分かってないとかそういうその私たちの日常生活の中にも実はその翻訳がいつも隠れていてそれぞれみんなこう違うだ想像なんなんこうシステムみたいなものをどっかで抱えているみたいなそういうのとすごく関係していてあのもっと注目していってもらえたらいいなといつも思っていたところなんでてすごく嬉しかったです。